が始まるよ え、mm、っ -hmm. ah. な な, なんのことかな うん、勝負してるんだから。 岡村 なさいあら開けっぱなし立て付けが悪いのかなああっうんう ん, んホットケーキの材料買ってきたわよ作るの手伝ってくれるえ 材料を混ぜます。はーい。そして焼きます。すごい。はい、完成。いただきます。美味しかったー。お、ようへい、ホットケーキ食べたのか？うん。僕も作るの手伝ったんだよ。へえー、すごいじゃないか。ねえ、美和さん。うーん。 どうしたの？いつもはホットケーキ作ってると来るのに、今日は来なかったのよね。ち。あー。うん？はい。くろくらマックは、昨日に来てた。あ<笑>、そうだ。 これだけさがしたのにいない。 まさかなにかあったんじゃ。 箱の中でも袋の中でもなくて物陰でもないあとは隙間とか地位はすごく小さい隙間にも入っちゃうものねん隙間<笑> 閉めちゃってチーのかくれんぼはすごいなうん<笑> ここかな 悪いのかなあは、うん、うん、ようへーてきただき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 あそうだかくえんもきてた<笑> NOOOOOOO t a c k <笑>そこチー<笑>よーし もうしたな、な、なんのことかょう、まあ、負してるんだから。